Thank、you はい、おはようございます、ジャン君、ジャン君ジャン君、パンちゃんも来た、パンちゃん来たはい、うん、おはよ う, はよういい陽気ですよ、今日はジャン君、パンちゃん、おはよう青井、まあ、ママさん、副反応で、昨日は一日寝てましたはい、死んでました なんか寒気がするんだそうでございます今日は大丈夫かな、うん、昨日は頭痛かったよそして、してだるかったよジャー君はまたトイレですか今日はまだ初めてかなまたお尻が上がってますよ昨日夜中に全部取り替えたな。でも出てないよ、ジャー君今回はね、一、はい、回もトイレじゃあこいで ずっと寝てたからねいでいでシート三枚分ぐらい全部よくた、うん、中にキリキリし た, た ね, ねえちゃんくんあったいでキリキリしたのねごめんね、ずっとできなくて ね, そうね窓際のあったかいところ行くかあいであ ジャンいで。今日、また出かける可能性があるんですよ。青井ママさんが体調が悪かったら残ってもらおうとは思いますけど。体調良くなったら合唱団なんですけど。どうでしょう。本当に寂しさから膀胱炎になってますか 全然その辺がわからないんですよそして本ちゃんジャン君の面倒を見てあげてくださいねお願いしますねはい、えー。ジャン君を今日も、えー、お留守番をする羽目に羽目にっていうかねお留守番してもらわなきゃいけないことになっていますので3時に出てうん8時ぐらいになっちゃうかもしれない5時間ぐらいかなえということで、えー クリスマスマソングを歌っているやつも1つも入れときます、えーとね、この今はミュージックって言ってますけど iTune ですね iTune の中に入れたこれが歌の方だったかなこれをプレイリストに追加していってですねえー、たくさん鳴らします こっちのプレイリストを見るとこうずらーっとこういうふうにこれをランダムで鳴るようにしておきますあらじゃ、うんくんじゃんくんはい今じゃんくんじゃんくんって呼んでたからねしちゃったねこれ残していくからねお願いします はい、えー、カメラのポジションはこの辺にしてですね。スピーカーはここに置いて、これですね。笑、えー、よ、ジャンくん、ジャンくん、ジャンくん、<笑>こんな感じでやっていきます。ポンちゃん、ジャンくん、は、ジャンくんジャンくん。じゃんくん 今日のジャン君コールは歌付きだよ。 じゃんくんぽんちゃんもいるかなぽんちゃんじゃんくんぽんちゃんじゃんくんぽんちゃんじゃんく ん, ん, ゃんじゃんくんぽんちゃんじゃんくん ジャンケンジャンケンジャンケンジャンケンジャンケンジャンケン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 ジャン君もおいで。おいで。ジャン君。ジャン君。ジャン君、ジャン君。ポンちゃん、ジャン君。君ジャン君。ジャン君。ジャン君。ポンちゃん。ポンちゃん。 ポンちゃん。ジャンクー。ジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクポンちゃん。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 ジャンク、ジャンク、ジャンク、ジャンク、ポンちゃん、ジャンク、ジャンク、ンジャンク、ジンクジャンク、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。ャン Chunky. Chunky. Chunky. Chunky. n o f t lasting out and open wide. Thank you. はいじゃんくんおいで。 ポンちゃん元気ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。じゃあ。 Arthur、oh, k e y a n s、so、w e r e 今帰りましたが誰もいませんねぽんちゃんだけがそこで寝てんのじゅんか帰ってきたよただいま寝てたいいんじゃないいい感じじゃない泣き疲れて寝たんじゃないよね 薄番を頑張ったからご褒美でブラッシュですねブラシブラシブラシあらつい た, ど う, た<笑>どういう回り方えっ、ー、とどうしようっていうのはここここに来るってここここここここここ 反対れではいもうだいぶ遅くなってしまいますがカレンダー、えー、そろそろ出来上がるかなえっ、ー、とメンバーシップのメンバーの方にはもう。 11月のうちに作ったんですけれどもいろいろねやらなきゃいけないことがあってえー、今日は1一十2月11日なんとかえー、今日明日そうだねえっとジャン君の11周年っていうのがあさってなのでそれまでには作るねえ頑張りますパ ン, ンちゃん はーい、うん。何でおたけびってるのポンちゃん。うん。そっち行きたいの。ポンちゃん。ゃんあれ。おトイレしたから。天気は合わないんですけど、ポンちゃん。ポンちゃん。画面の中でそんな量言ってないんだけど。ポ ン, ポンちゃん。暗いからね。ポンはねポンポン。ポンちゃん。ポンちゃん。そしてジャンくんは真剣な顔で。 トイレかよ、また。ワンちゃん。ワンちゃん。おいで。でしたね。さっきちょっとトイレ入ってたからかな。ワンちゃんはトイレ入った後、ちょっと。暴れる傾向ありだもんね。おちっかでも、うんちでもね。オッケー、オッケー。ええー、そんなに。じゃんくん、おやすみー。